でもいいじゃん、南森町を何日週1回2回一応週2でやってますねあ、うん、とりあえずあのするなら俺もやってきたから分かるけどあの固定の日にした方がいいよ水木とか一応なか月火でやってるんですけどああ月火ね一応固定にするとあのねお客さんって結構忘れっぽいから あのそれが浸透するまでに1年くらいかかる本当本当本当。<笑>まあそうでしょうねうん先言っとくわあれ先生この前水曜日じゃなかったでしたっけとかって考えになっちゃうから水曜日なら水曜日まあ月火なら月火でずっと行ったうがいい<笑>だからここも例えば土日だけとかしてあとは平日は、はい なんかね、あのー、違うことバイトすると か, なんかするとかにしたほうがいい、はい、俺の経験なだと<笑>もうバイトで午前中だけにしようかなと思ってああそれでもいいねで昼からマッサージみたいないいねでもね昼から来る人って意外とね主婦は午前中が喜ぶのよ あなるほどなるほど、うん、だから主婦とか狙うんだったら午前中開けてる方がいいんねっていうのを覚えておくといいかもよ、ね Thank <laughs> you.